チームを代表して加藤ひろみさんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います加藤さん意気込みお願いしますはい皆様こんにちは相成でございますこの3年間の思い踊り子一人一人の思いを今日は心から皆さんに届けたいと思います お願いいたしまいります。 ありがとうございました。